演武開演。どうも。私のつれずれなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちら。今もいちごミルク大福を食べたいと思います。いちごミルクという響きがいいですね。うんどんな感じなんだろう。ただのいちご大福とはやっぱり違うのかな。 おー、いつも通り結構大きめの大福ですではいただきますいちご大粒で嬉しいけどからいちごミルクとは違う気がするから大粒のいちごを噛んだ瞬間に甘酸っぱさが広がってで美味しかったのですがいちごミルクとして考えるとちょっとミルク感と混ざりがいまいちだった気がしますね クリームをクリームに感じることができましたがクリームはあんこほど主張してないのでイチゴをより引き立てるような印象でしたねイチゴ漬けの方にはおすすめできますがいちご見ることはちょっと違うかなと思いますのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分永 ン, ブインパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします